皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年1月12日、最近の試練のもんですが、この構成で行くのが一番早いのかなと思ったりしています。回復がデスマスターだけなのが不安材料ですが、命大事にしておけばなんとかなります。戦士を自分で操作することで、深夜爆砕とかを入れられるのがメリットですかね。ヤマタノオロチとかもそれでなんとかなってしまいます。 ゴールデンスライムとプラチナキングは魔人斬りで片付けます。あとは基本的にカブト割りを連打しています。蒼天魔山は使いません。それで10分くらい残るので余った時間で真相の迷宮に行っています。金作コンテンツとして考えた場合、スーパースターで行く案もあります。その場合、真相の迷宮に行く時間がなくなるかもしれません。でも、ベストスマイルとかでゴールドが増えるので、どちらがいいかは来週検証します。 そのために今週のデータを記録しておきます。今週の戦士バージョンでは元気玉1個で 155,743 ゴールドの稼ぎになりました。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。